<笑><笑><笑><笑><笑>今日は日本について外国人が知りたい質問を答えたいと思います先に言った通りに日本に行きたい外国人が多いんですけど悩んでいる外国人もいるので今日はそういう質問を答えてみんなは安心して日本に行きますね 特別なトピックですから、特別な人を連れてきましたよ。招待されたのが。こんにちは。あのあと、招待させてもらっていいの。 はい、私はカオです23歳です YouTuber もしてるか、ね、はい私も YouTuber しているのでよかったら見てくださいデスクリプションのところに書いていますのでぜひ見てくださいねはいそれでは日本の一番いいところは何ですか日本のいいところはまず安全なところ私は財布を5回ぐらい落としたりなくしたことがありますが、うん、絶対に帰ってきますう たぶん海外だったらもう盗まれて終わりかなって思うそういうことがあるねだからみんなは優しいからすぐに財布を持ってきますねう ん, うんゲイそれは一つ2番目日本は小さい国だから旅行に行きやすいですうんう車があればいろんなところに行けるしもうその県、うん、そのシティによって美味しい食べ物があるので、うん 本当に楽しいです。あといい建物があったりそうなんですねそれぞれの県が自分の名物があるからそれを食べて楽しみにて、ね、そうですね日本の一番いい季節はえっと日本のいい 一, 一番いい季節は春、うん、春なんで何かというとまず桜あ桜だねあと梅うん 東京のメ黒とかまあ水戸とかは<笑>すごい梅とか桜が綺麗で、うん、よくみんな家族で桜の下でご飯お弁当を食べたりします。と そ,、ね、そ, それは名あ花見がある花見お花 見, お花 見, お花見ねでなんか僕はなんか初めて春の時に日本に時間を過ごした時にところが変わって。 例えば近くにある公園のところに行ってで普通にスポーツをしてるけど春の時に、えっと、違うところじゃないかええー、んか本当に明らかで<笑>ピンク色とか白い色の桜があってそれはきれいったけどやっぱ日本のいいところはやっぱ進化しよと春 夏, 秋 冬, 春夏秋冬があるところだと思うので多分ない国も多いと思うんですよだから その季節を楽しむのも日本の一つ楽しみ方かなと思いますうんだからそれぞれの季節に来てもいいってことだねケー、うんうん。じゃあそれは外国人よく、えっと、聞いた質問なんだけど日本人人は外国人についいててどんなイメージを持っている最近よく日本で外国人観光客を見るんですけど、うん みんんなた話したいと思うんですよ、うん、けれど英語ができない そ, な、ね、それが怖くて話せない、うんうん、けど外国人を嫌いとかそういうのは一切なくて、うん、ただ、うん、英語のできなさで多分話すことをもがいているんだと思いますそうなんだねということで言語は、えっと、バリアになっちゃうそうすう けれども、そういうことも悪いけどそれに関係しなずに直接外国人人に話す日本人もいるから大丈夫、うん。あとはもし電車に乗りたかったら日本人に話したら絶対答えになれるから、うん、本当に問題はないよね、うん。自分たちのできる限りのことを、うん、多分私たちはすると思うのでためらわずに私たちに話しかけてください。 もし例えば過去に外国人が急に声をかけたらどんなふうに思う私の場合は嬉しいです。例えば英語ができなかったとしてもけれど嬉しいし助けたいとか話したいって思いますけどやっぱ英語ができないとなんか申し訳なさも出てきちゃうことがあります。 絶対なんか話すことできなかったら困るね、うん。今は Google 翻訳とかあるから、それを使えば多分、うん、みんなちゃんとできるんじゃないかな。だから問題はないということで今回は仕事についてなんだけど、はい、日本語を話さずにお仕事をできるかないです。まずはバイト。 で、あとは仕事できるかな多分あれファームファームあっ農業うんオッケーオは結構募集しているのでで今タイの方とかベトナムの方とかもやられてるとは聞いたことがあるのでファームはいけると思いますただコンビニになると、うん、なんか日本語の能力検定試験というので N クスさんをクリアしないと働けないので、うん、そこのコンビニとかでバイトしたければししっかかり勉強してからそうなんだ、ね、やっぱ日本は結構日本人が多くてやっぱ日本語ができないと厳しいやっぱ海外の国債を受け入れてるわけではあんまりないから。うん 関 係, は関係も難しくなるね。もし日本語分からなかったら。分らたぶ、ね、ん、ジュワさんも苦労したと思う。うーん、そうだね。えっと、僕の場合はなんかバイトをしてるんだけど、えっと、英語の先生のバイトだから、えっと、もし日本語を話さなかったら大丈夫と言われたなので、農業とか英語の先生だったら絶対日本語は必要ではないけど、はい、カオが言った通りに、 他の仕事だったら、他のバイトだったら、えっ、ー、と、ちゃんと日本語を話さないといけないね。うん、だからみんな、絶対練習してくださいね。<笑><笑>ジモさん<笑>うまい。うまいまだまだ。<笑>その質問の中で、どれが一番役に立ったでしょうかコメントで教えてください。そして、カホのチャンネルも登録してください。お願いします。はい。もしこの動画を良ければ、ぜひぜひ、サブスクライブライブありがと <laughs> <laughs> I'm stressed because you are here. Kyo, what? Please <laughs> don't look at me. <laughs> I'm so stressed <laughs> because I know you understand what I say. You're looking at me. <laughs> what is he gonna say? <laughs> okay, let's be serious. o KALOWO! <laughs> <laughs> <笑><笑>その質問の中でどれが一番役に立ったのかなあの、That's, I should あ、なんだろう o あ、l e だろうだったでしょうかだったでしょうかどっちが興味今日は今日は日本について外国人が知りたい質問。